2020年6月25日、都内某所、この日は中国語の授業を受けることから一日が始まりました。先生の中文越来越 中国語の授業が終わったので JR の山手線に乗ります最寄り駅は御勝町駅です 10分程度でで有楽町駅に到着です。銀座はすぐ隣のエリア今回は着物男子ならではの銀座散歩をお見せしますおすすめの着物屋さんの情報もこの動画で特別に公開しますので是非最後までお付き合いください 青い看板のおししゃれな店が見えますでしょうかボディバと同じくベルギー発祥のチョコレート店レオニダス2年前のベルギー旅行では友達のお母さんが「お土産に」と買ってくださってとても思い入れ深いチョコレートブランドです概要欄にお店のリンクを載せましたよかったら見てください銀座といえば日本各地のアンテナショップが多いのも特徴かなと思います興味つけたのは 広島県のアンテナショップでした。 ちなみにもう一おすすす。めの着物屋さんがあります今回は買い物をしなかったのですがお店の名前は銀座元字と言います銀座のもう一つの顔といえば高級デパートがひしめく激戦区というイメージがあると思いますそこで今回は中国人のお友達からどうしてもということでお願いされたので。 銀座三越の店内を散策することにしました。 地下街を見て回った後、案内係の方のおすすめで、8階のイベントブースに行きました。そうすると、日本の有名なお土産のお菓子がいっぱい。特に期限が決まっていないそうなので、お時間がある時に足を運んでみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。少し駆け足だったかもしれませんが、着物男子ならではの銀座の歩き方を面白がっていただければ嬉しいです。 いつも動画にいいねやコメントを頂き本当にありがとうございます今後も旅に関する有益な情報を無料で発信していきますのでよかったらチャンネル登録をお願いします次回は銀座で見つけた宇宙一の最強コスパでうますぎるラーメンをご紹介します最後までご視聴頂きまして本当にありがとうございました